JR 豊肥本線全線開通に合わせて、阿蘇市黒川の阿蘇駅噴水広場では、阿蘇満喫サイクルチケットが令和2年8月8日限定で特別価格で販売されました。これは、阿蘇サイクルツーリズム学校愛称コギダスが企画したもので、阿蘇満喫サイクルチケット通常税込5300円を 特別価格2000円で販売されました。チケットには、レンタサイクルと地元の美味しい食べ物を味わえる7枚綴りの商品交換チケットセットの食べこぎ、温泉センター無料券、ソフトクリーム引き換え券が含まれ、さらに、レンタサイクル返却時にアンケートに答えると、道の駅やそお買い物券1000円分がもらえます。 この日、開通したばかりの JR 宝庇線を利用して阿蘇駅へ来た観光客は、事前予約や当日購入でチケットを手に入れ、早速サイクリングに出かけていました。